昼1時30分、2時30分、日本テレビ系では、料理名を答えられた人のみが試食できるクイズコーナー、当たり前レストラン人生で一度はやりたいと思うことにキングプリンスが挑戦する男のロマンシリーズが放送される。四角平やアラビアータをチン回答。今回、当たり前レストランにスペシャルゲストとしてミアノマモルが参戦。 名店の絶品料理が続々登場する中、ようやくの取れない超有名店の人気パスタアラビアータを平野市洋画まさかの賃回等。ハワイ発祥費肉汁プレートを前に神宮寺由うたがガチモード突入する。さらに、20年以上愛される洋画支店の看板メニューから出題。フランス語の小ガスが由来となった人気スイーツに流せ角が大興奮。 表面を焦がしたその人気スイーツの名前とは、四角騎士、鎌倉作りでなぜか激怒。人生で一度はやりたい男のロマンシリーズ。今回は、平野潮高橋山騎士歌が冬ならではの鎌倉作りに挑戦。雪山で超巨大鎌倉を一から作るという高橋の夢を平野騎士が全力でサポート。制限時間は7時間。 なぜか温厚な騎士が激怒するトラブルが発生。全員がすっぽり入れる雪の要塞で絶品熱々鍋は食べられるのか。米印高橋山の幸は正しくは、はしごだか。平野仕様のプロフィール誕生日1997年1月29日星座水が目指し新地愛知県名古屋市血液型大型ジャニーズ事務所に所属するキングプリンスへのメンバー。